I'm not that girl that、I、used to be. Sometimes I'm more than worse. I'm mean, the end, what I once was. I don't believe in love,、it. hey, hey. It's f a n t something, I got it, hey, hey. Oh, baby, I d o need t n love,、me. hey, hey. Cause you r love, I cannot buy it. Wasn't real, wasn't real with y o u boy. Real, wasn't real with y o u boy. You won't give me too much chances, I don't care, I'm fine, I'm fancy, I'm brighter. Yeah, yeah, yeah. oh boy.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 最近はあの髪がね短くにしてるからすごく上手であの見えないようにセットをしていただいてでこの飾りはねたくさんシンプルよりがちょっと派手な感じでしてもらいました可愛 い, いでしょでちょっと今日はね遅くに来ちゃったからお店はそこまで開いてないなんですけどまだちょこちょこ開いてるし抹茶とかあの美味しい お菓子屋さんとかに食べて良かったなと思ってます暑いですねいや暑いですね9月なのにちょっとね暑かったです<笑>でも浴衣に来て良かったな<笑>と思ってますなんか外国人が全然見れないのはなんかちょっと不思議な感じするんですよねでもやっぱり昔のおじいちゃんとこおばあちゃんもまだここに歩いたり仕事したりので。 で, 着物で着て、すごいなと思ってちょっと憧れましたお疲れ様でしたで、ね、浅草に来たのとは間違いなければ2012年だったしその時はね完全に観光者だったんですけどその時も長い赤い紙で着てたんですよでもその時もねなんかすごく人が多くて多すぎてあんまり撮れないの記憶があります はいでしたねー、ねあとは、あ の, このそれは冬だったかな着物を着てであのピンクとあの黒の着物を着てその時はね、アメーブ風呂昔のブログはね、始めたんですよ。そう、全然日本語喋 れ, れなくて全然書けなかったんですけど。今と この不思議な感じするからちょっと自分の中の世界にドキドキしてしまうあと<笑>はなんだろうねでもあそう今と変わってることはあの昔は英語の文字見るのはすごく少なかったし本当にレアなことだったなので本当に本語が分からなかったらちょっと難しかったんですねでも今はなんかすごい あの皆さんは、ね、ペラペラになってるし英語の文字とかあとインターネットの情報が、ね、すごく増えたので、まあ、外国人のスポットですよね浅草またねたくさんの方が来れたらいいですね。<音楽> It's l o w Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. えー、夜の浅草はすごく綺麗ですねえー、なんか昼ぐらいは夜ぐらい夕方ぐらいが好き大き い, しいあっ本物だと思った<笑>